皆さんこんこにちは今日は3月日日火曜日え今日私の後ろを走っているのは、えー、初登場ル私がバイクの免許を取るきっかけになったのが、まあ、父親の影響なんですけど、えー、父と走るのは実は約10年ぶり教習所を卒業したての時に兄と父に。 挟んでもらって、行動デビュー戦を飾ったんですけど、ね、その時まだ自分のバイク持ってなかったんで、ね、行動デビュー戦に乗ったバイクが、今、父が乗ってる、スズキの RGV250 ガンバだったんですよね<笑>もうそれがね、そもそも間違いだったんですけど、かなり初心者向きではないバイクの上に、もう、ガチガチでね、緊張しちゃって、本当ね、危なっかしくて、ね、当時、すごい剣幕で。 怒らられながら走ってたんですけど私がまだ全然まともなツーリングっていうものができないうちに、まあ、父とはちょっとねいろいろありましてもうそこから7年間ぐらいですかねずっと会ってなかったんですよそうで、まあ、父がねちょっと体調を崩しちゃったのをきっかけに、まあ、病室で再会することになったんですけど去年 その時にねあの全然バイクに乗ってることもこうやって YouTube やってることも言ってなかったんであ今もまだバイクに乗ってたんだねっていうことで、えー、今日10年ぶりの親子ツーリングが実現したわけです20分大丈夫ね。今日はねすごくいい天気になったんであの日光にランチを食べに 川沿いにあるすごくロケーションのいいところにあるお店で魚料理がねすごく美味しいって評判のお店なんですよ。 <笑>はい。ええ、こんにちは、はいはいはいうう。魚は全部うまいって。うん。うん もういいマジで私刺身が何十年ぶりだよこんなの。 何から雪残ってんのいやすっかり春だと思ってたのにやっぱ山の方は違うね。 こんにちは。あ, あ、お久しぶりです。久しぶりです。覚えてますか。覚えてますよあ。ありがとうございます。本 当, <笑>本当ですか。いまだに本当にとってもよくしていただいて。着いた着いた、ここですよ。日光、ふだらく本舗。日がぐつにこまだ あ, あ, あります。まだございます。あ。 ライダーの皆ささん、大, 手大歓迎ですぜひお、ねす、お立ち寄りくだいいあるって。あるってう ほんとはいろはー行きたかったんだけどね。 ちょっと山の上の方がきちんそうなので今日はやめて帰ります楽しかった 家族にもそれぞれにいろんなドラマがあると思うんですけどもうなんだかんだ言ってうお家のつながったたった一人の父親なんで、ねまあ、自分なりにこれからね親子をしたいなって思ってます。聞こえてないと思うけど はい。